おだ ね, <笑>だねそう、三3ステージ目があとまた30分後ぐらいにやるので、はい、ぜひぜひ見ていってくださいは い, い, しょいしょで、はい、そうで愛梨ちゃんはあれ活動的には今はいろんなところでやってるんですか告知的なはい告知ですねえっ、ー、と5月2日に、えー、と中市にあるお 秋葉農園というところで知ってますね。<笑><笑>はい、秋葉農園というところで出させていただきます。お、やるんですね。はい、へー。そうですね。あの千葉の本当はイベントだったんですけど、うんうん、ちょっとコロナの影響でできなくなってしまって場所だけ変えた感じですね、はい。はいはいはいはいはい。麦畑です。麦畑でやるんですか。<笑>麦畑。麦, 麦畑でやるそうです。 想像がつかなな。いですよ、お客さんみんみ<笑>はてなはてなしか出てくらいもん今麦畑でやるそうですはい、はい、麦畑イベントですねなんか車の上であの、ステージああトラックステージみたいなそうですねはいはいはいはいはいはいは乗る、ですね。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい いい、お い, いじゃない想像できますかでできないです。<笑><笑>どんどんクエスチョンを増やしてどうするんだっていう<笑>お客さんのクエスチョン増やすのやめてくれます<笑>やるそうなのでよかったら秋葉原泣かに<笑>はいはい僕はね